ははい、はいいきまううんスポット抜けると思うんですよ、はいこうおーくね、かもう少しあっそっか。<笑> なんか、とととというかサンサいうういい<笑><笑><笑>ととこももっっちが正面だったとというふうに聞いてますごいですね。 こっちを正面に来た。全然景色違いますよ、ね。ね。最初そんな無理でしょと思ってたじゃないですか。はい。これは元々のやつ、はいはい。それをこっち正面にする。あれ、やっぱ天才なんですか。やっぱりこ れ, あれね。盆栽歴とは。 技術があってない。ですよやるのやんなっちゃうんですよ、ね。いやだよね。た<笑>しか<に>。たしか。さん、はい、英語で乗っちゃってんじゃないですか。い<笑>や、入間さん、なになに。世界デビューしちゃってる。てて世界デビューしてる。<笑>あ、ごめん、ごめん、どうしちゃったんですか、これ。これ自慢しようと思ったら、新藤さん九ページも乗ってたんですよ。キロスと。<笑>すげえ。はい、こんにちは。こんにちは。今日は、何してんですか。この間、うちの演習が。購入した心拍。 購入しした、はい、こう私が針金かけまして、はい、で土鉢に入ってたんですよこの1回、はい、ちょっと見さっきの映像で見たら分かると思うんですけど、ね、まずこれが重すぎるんですけど、はい、これからちょっと本鉢に移していこうっていう中でちょっと鉢が候補が2つあるんですけど、はい、まあできればちっちゃいのに入れたいんですけどその辺の兼ね合いはちょっと根をほぐしてみないと分かんないので、うん、ちょっと一回みんな手伝ってもらいながら根を崩して様子を見てそこから鉢合わせしたいなと思うます。はい そういう作業ですね。はい。当、は、時、い、園の教室に通うとこんな木の植え替えも手伝えると。<笑><笑>手伝わされる。<笑>これはねやれないですよ、ね。いやこんなの経験できないから。貴重ですよ。なんでまあこれを今日はやるので。ハ、は、ッ、い、<笑>ピーしたね。初心者が先生が先生が。生が<笑><笑><笑>どこの雑誌？ドイツ。 ドバチに入ってたんですごい元気な状態なんで、はい、イメージとしては植え付けは、まあ、ここにちょっと割り箸立ったんですけどこのぐらいの角度を想定してますので必要なら絶対ここは消すじゃないう候補が。 この六角と楕円なんですよ、はい、でどっちも深い鉢なので、はい、若干鉢こぼれさせたいなっていう感じですね。はい、ただこれちょっと間口が狭すぎるので、はい、まあ、これ入ればいいんですけど、おそらく厳しそうなんでこっちかなと。はい、ただ入ればね、はい、今一回やってみます。じゃあ、メシモさん、は い, い。どっから崩したらいいですか？はいうん 結構ちっちゃくででそうな感じ横もややっっちゃてていいですか、うん、あやめるあ大丈夫、はいね、れてるこういう、ね、山切で気につけないといけないのは。一長い そういうのがあるかもしれないんで、そ、は、う、い、いうのはちょっと気をつけなきゃいけないですよね、うん。それやったら枯れる場合はあるんで、できれば。でも、山木って言っても、結構降ってありそうな感じでしょ。<笑>あの、培養ちゃんとね、しある気があって、結構の状態は。 いや、枯れそうじゃない？うん、なん入れそう。正面逆転した木ですよね。そうですね。どういうところを意識したんですか？も元々ね、こっち何も枝なかったんだっけ？えー、これしかなかったんですか。いや、これがあったんですけど、うん、この枝がここにあって、はい、逆にもうここをちょっと見せるために裏に持ってったんです。で、折りながら持ってったんですけど、水差は全然。 元気ですけど、バキッと折りながら山陽の高橋さんと一緒に折ってで逆に言うとこの枝を前に持ってきた感じ裏にあったのでここにあのより締めてですね引っ張ってこっちに持ってきたんですよ状態をでこうすると頭に見えるように持ってきたんですけど。 しま す, ね、すごいですね<笑>いつの間にそんなんできる本当ですようになって言語化できないが<笑>そこは成長してなかったそうです<笑>これをこうしてこうするしか言えないねでもいろんな人にアドバイスもらいながら<笑>どうやったらこんなね成長速度早いなね。先生 が,、ね、いいがとうございます 下に払っち張うん。とりあげ、はい、<音声>る。 あ、それはその上でいいぞ、はい、あ、もうこれはこっちの方がでも安心だねちょっとここ当たっちゃうけど<笑>こっちでも合わなくはな い, ないよねガサがあるからもっとに深くして下げたいんですよここ 今さま上げてもっと下げて下げるこことす、うん、こう若干こぼれみますか。んははは 六角<咳>、うん。いや。入らなくはないと、しょう。結構切らないと、うん、いやいや、ちょっと待って。あったらこれでやっちゃうから。ここに。下げるとここ か, か、不安ぶっかんで大丈夫ですか。だからもうちょい下げて。うん、こ起こしても。もう少し。向こうに向こう行ってね。はい、下げるそんな下げなくてもいいよ、はい。あんまり下げると。あったかみがなくなるから。はい、うん、それはあるよね。これでいいや。 一緒。もういいや、やんなくていい。はい、分かった。それでやってください。はい、あいいねっこしてんね。うん、あ, あもう元気。あ, あよかった、ね。買っちゃったよ。これ。買っちゃった<笑>清水の舞台だよ。<笑>当て当てもねえのに買うんだから<笑>ああ。この深さあるし。いいよいいよ。いいよ。 ドキュメンタリーっぽいね。あ, あ、おはようございます。今日はあげくいじゃないですかね。か<笑>なみずが。よいしょ、<笑>ひどい、ね、<笑>どこのサービスエリア行ってたんですか。勲の綺麗にマスクしないもんな。プロ意識かな。え<笑>、プロ意識ですかね。前ご<笑>は<笑>マスクしないみたいな。 このサイズの木だと何ミリなんですか？はい、止めんの止める の, 止めるの物によるんじゃないかな。あれ、ちょっと不安定だから、うん、結構太るんじゃないと。なるほど。今これだってよ。33ぐらい。3.5 で止まって 3.5 で止まってた。このぐらいです。 <笑>実行してますくしゃみが出そうな<笑><笑><笑><笑><笑><笑>マスクするといいんじゃない<笑><笑>マスクしてくしゃみすると一発でマスク終わるから絶対もしないようにして 出てるね。よく鼻水出てるもん。めっちゃおじゃんなっちゃう。うん、はい。ああ、いや、このまま。そしたら、そこをやりたいんで。そこをやりたい。そこの土を落とす。えー、え、の、ね。また同じように。はい、そ こ, こが危ないんで。ここの持ち方でいはい、はい、はい。あと、この辺でいいですか。はい、はい。 こ, この位置。はい。これはいいですよ、ね。入ればあんま根っこを消さないでしょ。 こっち持ってよ、はいこうだねはい、かた い, い, い, い, <笑>、はいえー、い本気でいいですい、はいはい、黄色いやつ黄色いやつ、うん、どっちも黄色いやつあどっちも持ってきてなった。 <笑>あ、そそれとの、ね、はいこれで。 よく働きます。 そういういいのもいるんだ根っこが酸性に傾かないようにですね。 先生ただそれの因果関係がないって人もいるし。<笑>あ、でもももやらないよかやららなないいいかかかはねっそれ細 洗い、やつをここいい。これで、はい。ここに入れちゃっていい。あんまりそこからじゃなくて。上から。上っ面から。上から。はいらからはい、ここで。うん、上上っらからいい。この辺、この辺、の辺はい。 つらそうだ。 っ置いとこうか持ってますわ<笑> また、あの、突っ込みながら上げてってね、はい、少し、左へ。そうそうそ う, そう、その勢いが出る。そ, うそう持ってましたかと。うん、持ってて。いって。あ、キリはい。グッド上げないと。どの程度、はい、ここで、はい、ここでじゃあ持ってま す,、はいはい、いいすよ、私。はい。れね、外野から見るとね、すごく分からない。<笑> 最後締める時は、そう、中へ土入れてね。いいですか、こうやってね、くっとあげると違うんだよ。これでいきましょう。はい。すげえ。いや、そこで、土入れる、一、中へ入るんでしょ。 なるほど。するとねこれが今だったらさ、はい、道が出てきたような感じでしょそうですね。これ一回止めるんですよこでああこっち巻いてくる感じですねそうするともう凸凹がねなるほど ね, ココ ね, ほどねそうですねこういう感じで配置されるんで す, です、ね、パ, パンパン、ね、パ, パ ン, パンいいですあ、ね、あ、すごいってるチラチラチラ見え、はいいはい、これだとまるっきりさ、はい、ストリップがあるからさ玄関 な, なっちゃう感じがに。 花粉症の時期ですから。そうですね。これは世界の人には伝わらないでしょう ね, ね。日本の花粉症の事情わ<笑>かんないですよね。杉とヒノキを埋めまくって伐採しなかった。日本独の独占の100万ヘクタールぐらいあるらしいですよ、ね。どうだな、花粉症を防ぐのが<笑>は。花粉症がしもうが。<笑> 温床なんです。温床です。そうついてないです。つ、うん、いてない。それでね真ん中に入るんですようにね。真ん中へ。あっちの根っこの下に。入るようにしないと、そこに水が溜まると水あの<笑>あれ起こしてる水<笑>ちょっと軽く説明していただきます。 え私ねこれ当時ね最初に会った時に何でしょうダンっていうダンっていうイメージそうです、ねうん、しかなかったんですよ、うん、で正直そんなに魅力感じなくて、うん、ただこれは山木の中でもつ、えー、いてない本性の木なんで、はいはい、そこだけはいいんだけどもあまりにもドーンという感じがあったんだけど、うん、これもかほん本当カンちゃんのセンスなんですよでホンそれねぜひ言うべき で, でここら辺の 頭をどう作る か, とかっていうのはまず一番難しいんですよ、それだけあるから。<笑>でそこら辺をここ辺少しこうかけてきて、ここら辺とかあとこれに出すっていうで、全体で頭をイメージしてるやつなんですよね。でこういうところからせり出してるとか、こういうところからせり出してるのが、もう い, いわゆるもう一つの山、景色ですよね、これが。そう見えますよね、本当のこれが景色、この 岩, の岩場の中からこう心拍がいくつもこう。 出てるようなねうん、もともとこっち正面するって嘘でしょって思うそうな形 そ, そ, それがねうまくこうなんていうんだろう少し隠しながらすごい表現ですよこれで ね,、うん、でねこれがいいのは少しこっち角度がねこ っ, ちあごめんこっちからも見れるんだ、うん。こら辺からここから見るとここの辺とが見えてくるそうね、うん、でねこっちから見ると今度これも今度頭が少しこっちが旬になってき、うん、るそう で今度、ここがいいのはその枝の出がで見えるんですよ、刺、うん、し枝の。だからどこ見ても面白いっていうここもいいですよ、ここもいいし向こうもいいしこれはすごい木ですよ、これもう一日、本当一日ってこれが家にあったらずーっと遊んで見てられる。うん 素晴らしいであとこれ簡単ちゃんのセンスですなかなかこういうふうに作りできないですよねいやもうめちゃくち ゃ, ちゃ<笑>喜んでるだけど<笑>、うん、いやこんなことできる感じでしたよね、うん、そうそうそうそう普通に 見, いい見ただけではもう全然正直言って本当んに私んん、ねうん、魅力があんまり見えなかったんだけどこ の, あのなんていうの枝の出入りっていうんですかね、うん、シャリを生かしながら枝の出入りですごい この自然を、ね、表現できたっていうどこで覚えてますか あの45度っていうんですけど45度よりも少しこうなななんていうのう 緩, め緩めにというかそうするとこう流れるようにするのとあともう一つこの間ちょっと患者とお話しすんだけどこういうあの ポ, ンポンポンポンポンポンポンって、はい、今ちょっと荒 れ, れちゃってるこれをねえってしてこう固めがちなんですよ、うん、ボンボンボンって棚を作りたがるんだけど、はい、あえてこういうふうにポンポンポンってこう。 作って全体で風んが見せてるだからこの小枝も見えるんですよね、うん、小枝も見せながらでこういう風になってるから今度は火が入るからこれが数年後に詰まってきてちょうど完成形ができてくるこういうこういういのってできないんですよポンポンポンってどうしても固めちゃうんですよね早くよく見せようと思って、うん、そこら辺も流行り最近の流行りだそうです<笑>そういうのもだからかんちゃんいろいろね いいいいいいろろんん、んなとととここ見て、て、てて聞勉強してねねねれはすごいです、ね、すすささ今度かかかららら作っっったたに解説もうう思ちちょ若いからか、うん、やっぱ皆さん、ね、ンリ見てる人長だけどこれあれってできないですよね。 まあ、とりあえず僕と昼間さんあとでかんじさんからお金もらえますら、ね、お金もらって宣伝料もらえて、ー、これだけ言ったんだよね大味言いたかったのは大味、ね、最 初, 最初そういかにも大味だったんですよ凄いなって感じしましたけど ね, ねボンビに、ね、北斎っていうのがあるんですけどねそれになんか似た感じでなるほど。大味だったんですけどそれがものすごい前菜というかねいろんなことを想像できますよね、うんはい この頭の作りですよね。こういう発想が。うん。うん。じゃあ、これ全部取っちゃって。ここを生かそうって考えてたと、ここで頭作るわけですよね。ね。で, ねで、最初、これもなかったですからね。うん、そうそ う, そうで、幹を切ってたわけですよね。それを、だから、これがまた、いいわけですよ。ちょろっと見えてる。まあ、言ったあの、巨人の星の、お姉さんも。ちょろっとこう顔出すわけですよね。裏から。 そういう<笑>はあこまいこん、はい<笑><笑>えっと、ます<笑><笑><笑>ママはいいんじゃない ぜひ皆さんに見ていただきたいですね。ねしばらく当時にあるでしょう ね, ですね。どうですか。想像通りの形になってよかったのかなと思います、ねはい。まあ。園主から。ちょっと、ちょっと上げろっていうふうに言われて、うんうんうん、まあ、その辺は。ああまあ、勉強できたところですけど。なるほ ど, どうですか。なんか最初八個ぼれみたいにしたいですね。ね、と言ってたんですけど、まあ、それがちょっと。 みっていうふうに言ってたんで、うん、作為的に見えちゃ う, みたいなうんだよね。ということだと思うんですけどただねこうやって見てみるとやっぱ、うん、より勢いが出たなと思って、ねあのー、当初は正方とか、うん、できれば六角っていう話、はいはいあまあ、正方かなっていうで下が丸みのある鉢に入れたかったんですけど、うんうん、なかなかなくてやっぱり。正方だと っていうね、力強いやつしかなくて難しいのとあと大きさがなかなかなかったんですよ。っていう中でこの8円を見つけて入れてみてですねやっぱりよりなんだろう楕円なので印象がちょっと違うんですけどだからこそちょっと勢いをつけてあげた方があのあこの8に合うっていう考えだと思うんですよ。なるほどより圏外とかれれてってっいうのであれば製法であば法 ちょっ鉢 こ, こぼれでっていうのも面白いと思うんですけどまあ楕円だからよりそう感じるのかもしれないですよ、ね、いやでもい い, いいと思いますよ、ね、はいいいの話っていうかその鉢とっ と, とはあってよかったなと思うんですよえっと午前中いっぱいかかっちゃいましたけどそうですねもうちょっと段取りよくやればよかったんですけどいやんかもう成長に視聴者ともどもびっくりしてると思いますよ多分ね<笑>こういうのが ないん で, そうです、ね、動画的にはやる機会を与えて も, もらえる環境もありがたいですよね。そうですねうこれ木をやってくれってくるわけですかああ、まああの。構図からいろんな人に、ね、アドバイスもらったりとかしながら自分なりに考えてやっとできた木なので結構時間かかっちゃったんですけどピタッと閉まるようになったんじゃないかなというふうに思いますし、はい、あと23年後楽しみですよ ね, すねこれがバーってなってくると。確かに またね印象が違って、うん、もっと迫力が出てくると思うのでいます、はいそういうような楽しみな一発になりました。はい。じゃあいつものやつお願いします、えー。この心拍がいいと思いましたら<笑>いいねとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございます。それ僕しか言ってないですよね。<笑>やってみてください。いやーないわ。<笑>はいありがとうございました。はいありがとうございました。はい。 サムネ撮ろう。何するよ、何するか。あ、そういうのでいいんじゃない。こ う, い う, うん。<笑>ちょっと顔が作ってるっぽいな。<笑><笑>演技、演技をお願いします。こうう<笑>ちょっと。半歩。向こうい。そうそう、木を大きく見せてああ、いいじゃん。これだ。すごいね。 百万、百万再生いく。ああこれも流すの<笑>、おまけでどうせ流すんだけど。百マサイ線行くためにも。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。<笑>はい、ありがとうございます。これは、はい、今日、これ今。えっ、ー、と、朝一時間で作りました込んだ。はい、なんか大野さんのやつですね。大野さんですね、なんとなくいいですよね、うん。この山の感じが。かっこいい。 ちょええー、違う<笑>違うこれで勝てない。いす<笑>ミニチュア版で。版は い, い、ねはい、こんな感じで作りました。まだまだたくさんあるんで。ま はい、あのそういえば、えっと、国風、立春防災おうちやってるときに、入、えー、間さんの心拍の畳み込みの動画を出して、えー、その翌日から、えー、大野さんの心拍を全部売り切れたらいいんですよ。あねありがとうございます<笑>